なぜ生まれ変わるかというと自分の魂レベルを上げたいからなんだでもこの世にいる間はあの世にいた頃の記憶はないからこの世でつらいことばっかり起きるとなかなか自分で希望してこの世に来たなんて思えないけどねかつて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 プライバシー保護のため登場人物の氏名、性別等は客色しておりますことをご了承ください宇宙連合、彼らは波動レベルが高い星の宇宙人たちで隕石を落としたりさまざまなことができるしかし最初からトカゲ星を助けるなど問題が起こる前に手を出すことは絶対にできないらしい その理由をフミはテウに聞きましたどうして宇宙連合は最初からトカゲ星を助けちゃいけなかったの星がなくなっちゃうなんて分かったときに助けてくれればこんなことにならなかったのにどうして助けちゃいけなかったのかその理由を理解してもらうにはなぜ人は生まれ変わるのかから説明しなくちゃいけないねうん 僕生まれ変わりは知ってるし信じてるよ。テウだって昔は鳥星人だったけど今は生まれ変わって地球人だしそういうことでしょそうだよでもふみくんじゃあ私はなぜ生まれ変わったかは知ってるかいあれわ<笑>かんないや。だよね。 だから今からその話をするんだ分かったふみくんは人は死んだらどうなるか魂はどこへ行くかを知ってるかいうーん僕のおばあちゃんに死んだら魂になって天国に行くって聞いたことあるうんそうだね体から魂が出てこの世界でいうあの世 イコール天国に帰るんだあの世に帰る行くじゃなくて帰るなのそうなんだ実は私たちの魂のお家はもともとあの世なんだそこからこの世界つまりこの世に来てるだから帰るなんだそうなのあの世がお家なのあの世って 天国だよね。天国って幸せなところって聞いたよじゃあなんでわざわざこの世に来たの私もできることなら戻りたいよでもねそう思ってるのは今この世にいるからなんだ逆に天国イコールあの世にいる時はこの世に行きたいってずっと思ってるんだええー なんで僕は天国から出ずるなんて絶対嫌だよそうだよねわかるわかるでもねじゃあ例えばふみくん君がとってもお腹が空いてたとするその時君はなんて思うえお腹空すいた早く何か食べたいって思うその お腹すいた、早く何か食べたいって気持ちと同じぐらいあの世ではああ、早く魂レベルを上げたいって強く思うんだふーんで、あの世だけにいると魂レベルは全然上がらないこれってお腹が空いてるのに何も食べられない状態と同じなんだえー 絶対嫌だ。ふみくんは食いしん坊だね。今のふみくんと同じぐらい魂レベルが上がらないということは、あの世にいる時の自分にとってはとっても嫌なことなんだよ。へえ、どのぐらい嫌なのかよくわかったよ。じゃあどうすれば食べられるじゃなかった。 魂レベルを上げられるのそれはね簡単に言うとこの世に来て辛いことや楽しいことなどいろんな体験をしてそこから学んでいくことなんだあの世にいるとそれができないだからみんなあの世にいるときはずっとこの世に行きたいって思うんだなるほどねだからわざわざあの世から。 この世に行くんだねーそうだからなぜ生まれ変わるかというと自分の魂レベルを上げたいからなんだでもこの世にいる間はあの世にいた頃の記憶はないからこの世で辛いことばっかり起きるとなかなか自分で希望してこの世に来たなんて思えないけどね私も仕組みを知ってたってなかなかそう思えないのは同じさ。 でも、あの世の記憶はないのうん私が覚えてるのは前世、この世で生きてた間の記憶と知識だけさふうん残念さあここでもう一つふみくんに質問だ<笑>君は魂レベルを上げたいと思ってせっかくこの世に来た魂レベルを上げるには 色々体験してそこから学ばなければ上がらないんだよ君がせっかく貴重な体験をしている最中に誰かが勝手に手助けをして君はその体験が丸ごとできなくなったとする体験ができない君は学べないから当然魂レベルも上がらない君はこの誰かにど う, 思うえそりゃあ 頼んでないのに余計なことしないでよって思うよ当然そうだよねふみくんトカゲ星人にとって星が滅亡するまでの間がこの世での貴重な体験の一種だとしたらえぇーそんな怖いことまで体験なの私はさっき体験とは 辛いことや楽しいことなどいろんな体験って言ったよねえー納得いかない様子のフミにテウは優しく説明しましたうんフミんの気持ち私もとってもわかるよでもねこの世は魂にとってはあくまで体験の場で本当に住んでいる場所はあの世だ 人は必ず死ぬだろう体験には終わりがあるだからその間にどんなことを学ぶかの方がとても重要なんだだってこの世に来た目的は魂レベルを上げるためなんだからあーごめん言ってる意味は分かったよでもそう考えるのは難しいなそりゃあそうさ だってあの世にいたら簡単にわかることがわからないのも体験の一部だもん<笑>そういうもんなんだねだからいくら宇宙連合であっても勝手に人の貴重な体験の邪魔をしてはいけないという宇宙の決まりがあるんだまあ仮に決まりがなかったとしても勝手に人の邪魔をしたら自然に宇宙の法則 イコール仕組みが発動し助けた人、助かった人と両方にとって悪いことが起こるから同じことなんだけどね難しいけど、本当にほんの少しだけどなんで勝手に助けちゃいけないのかわかったよさあ、ここからは実際に私が アトランティス大陸にいた時の話に移るよう、うんいよいよアトランティス大陸の話なんだねアトランティス大陸で一体何が起こり消滅にまで至ったのでしょう次回人類の知らない真実に迫ります